先生、おはようございます。おはよう。漢字を書く練習をしてきましたかはい、漢字をいっぱい書いてきました。ちなみに先生、漢字はどこに書くんですか試験とかでですかいやあの、試験、例えば JLPT、えー、日本語の歴史験、そこでは漢字は書かないんです。漢字を読んでわかるだけです。そうですか。じゃあ就職の面接とかでいやあの大体の面接は、えー、日本語を話すだけでいける。えー えー、と日本の学生ビザの面接とかでですかいえ、あの時も日本語を話して説明するんですよ。では日系企業で仕事する時漢字を書くんですかいえあの、みんなコンピューターを打って日本語を書くんですよ。日本でも同じですかもちろん日本でもパソコンを使うんですよ。日本でアルバイトの時ですか書かないんです。日本語の新聞や本を読む時でも漢字を読んでわかるだけです。Run.